いいですいいです私たちは今日はあのちょっと SNS でバズった台湾の風習、えー、と路上で落ちてる赤い封筒を写した 写, 写, した写真とその風習はあの名婚名婚名会の名に結婚の婚っていう風習が紹介されてた。の発端は 台湾在住のゴタさんによるツイート昨日赤い封筒が道に落ちてましたが私みたいにお金かなと喜んじゃう人は要注意ですこれおそらく名婚です名婚とは未婚のまま 亡くなった女性を結婚させるという風習。台湾の遺牌は家族単位。未婚だと遺牌に入らないためと言われている。 ついてくるわけじゃないのよ。なんかそういう そ, れその誤解はね。誤解は解けたいわけ。<笑>あの縁なんで拾ったのも縁だけど、そもそもこの死者の意志もあるわけよ。<笑>まず、ね、こいつじゃないかもしれな い, っていうう。まず必ず聞くわけ。死んだ人の意向をまず聞くのね。 でその人は嫌だって言うたらもうあなた拾ってもあのい、ね、お嫁に行けませんわ<笑>みたいな感じだしでもちろん拾った人も拒否権があるのだって嫌じゃん嫌な人はいるからあの嫌だっていうふうに言って断るでその女性さんの遺族はあの嫌な気持ちも分かるからその現金が入ってるじゃん現金だけじゃなくてあのちゃんとした何だっけ日本でもあるんだけどお金をピンチってなんだ 結納<笑>そうそうそう<笑>をきちんと用意するのそれこそ生きた人と同じぐらいの金額を用意するからまあだからちょっとだってそういう結構結構儲けではない<笑>そう、ね、そうそう<笑>で別に実際結婚するわけじゃない<笑>そうそうちゃんと祭らなきゃいけないんだけどそれで OK だからまあ引き受けてねっていう。 実はこの死者にいる国の妻はすごい大事にされるのあの、要はね死者の人と結婚しても現世に妻もいるわけであそれ大丈夫なの大丈夫だよまさにそのやっぱうで言う大丈夫なんか死者と結婚して一生<笑>だからその生きてるうちには誰とも結婚できないっていうことでしょ そんなん や, るのやっぱり文集ってちゃんと表わしてちゃんとできてあって現世に一人の妻を全然受取ることできるしでもその場合はね死者が尊いっていうなあのことわざがあるのねあの台湾では。だから死者は一番目の妻。 賢治の妻は二番目になるから例えば私台湾のバレエティーを見てるとある司会者が自分のお父さんもあのメーカーの妻がいて例えばみんなで食卓を囲む時はお父さんの隣にあのお箸とお置いてその彼女の彼女の食事っていうだから隣はつまり1番目の妻でそ の, そのだから空席の隣が本当のお母さんみたいな感じでだから結構死者の妻をすごく大事に。 するしかもね、もっといいのはおまけがついてくるっていうか死者の妻と結婚した家はとっても運が良くなるっていう風に言われてるのねつまりああうそうそうつまりいあの委員会明に明にお味方がいる明会でできることをあなたにしてあげるから。 なんかすごくあの治業が儲かったりとか、うん、あの健康が良くなったりとかあと一つで見て面白かったのはあの例えば浮気をしたとしてあのその夫が、うん、そしたらその死者の妻が「お前は本当に安い」っつって夢に現れて説教する。<笑>面白いそうあとなんかね 姉妹の場合が結構ある姉妹がいとこあそう、はい、自分の例えば幼く亡くなった妹とか幼くなった亡くなった お,、ね、お姉さんで恋愛結婚したらあの自分の妹と思って家族から聞かれるのねでそ の, 男その男性が「全然気にしないよ」って言ってくれたら姉妹で一緒に戸く。 これもまた素晴らしく、家族愛溢れる話でね、いいと思うの。一人と結婚が決まったら。姉妹両方。<笑>あのエッチがある。うん、死者 と, と。どうする?。どうすると思う?。あみちゃん固まる。<笑>あのね、ちゃんときちんと結婚式あげるの。で、あげた後に。 その日はほら、しょやじゃん。うん、普通のは、まあまあ、や, やるか や, やるかみたいな で, でも死者の場合は、まあ、さ, さすがにちょっとあの明快なのできないから夫のなる人は必ず一人で寝るうんうんまあねないからね<笑>他の人で寝ちゃダメ一人で寝てその日は必ず春の 夢, <笑>ああの エ, ッチな夢エッチな夢を見るというだから夢に来てくれたんだねそうそうそうそう 意外だよね私も結構怖いイメージあったんでん拾ったら絶対もう落ちてくると思う。 あのねついてくることもあるみたいよやっぱり<笑><笑> あ, のあるね面白いあの名コンのエピソードが投稿されたのをちょっと紹介するその主人公はね小学生の時におじいさんが亡くなってたのでおじいさんが亡くなるとなんかいろんな意識があるからあの、魂が集まるのね、うん、亡くなった人も全部、うん、だからその時ね1人が帰ってきちゃったその人がねあのその人のおば であのー、みんなに聞いたら実はお父さんは長男じゃなくてお姉さんがいたのねあそうそう亡くなっててでその日戻ってきて誰かに取りついてで彼の家の話を聞いたら も,、あのー、<笑>もう私が40なのにまだ離婚だから栄婚お願いしますってすぐにその作戦始まった朝の4 時, に4時に封筒を送るって。 で中に入れたのはこ の, 日 の, この人の場は献金とあのおばが生まれた年生年月日生年月日が入ってるのねでまず最初に拾ったのは外商人の元軍人だったの、うんうん、そしたらおばあさんが「いやこの人とはね言葉が通じないから<笑>外商人だか ら, <笑> 外, 商だから外商人はペギン語かもしくはその地方の出身地方の言葉が得意なんだけど台湾人は基本台湾語しゃべるからなし」 いうふうにうあ自分から断ったのね<笑>こっちから断ったのもうそのおばの話も聞かずそのこっちで断ったのねでしばらくしたらもう一人が拾ってくれたその人はねおじいさん風貌のや八百屋だったの で, で私たち説明かいざご説明したらいやいややだやだって言って断られたんだけどその夜電話かかってきて「ねえあのさこっちから離れるように伝えてくれない?」っつってついてきちゃったって<笑> でそしたらあの遺族が「ちょっと お, おばさん」っつって「どうですかあのは離れなんかこのままいたいその人と結婚したい」っておばさんが「うん」ってなったから聞いちゃったんだそうだからさんはねな何かが電話したんだけど夜中の日に分かった引き受けるってなったらしいのい<笑>で、まあ無事に滅婚してでもねこのや百さんはその後すごく運が良くなってなんか全然八百万が売れなかったんだって 八百屋がそう急に儲うかるようになってそし<笑>てっ台北に引っ越したんだってへえで冥婚したとはいえ親戚扱いをなんかしてくれていてその八百屋さん元の妻があの身寄りのないみなし子だったのね、うん、だからあの自分たちの親戚のおばあさんもお母さんと呼んでくれて、うん、なんかとても仲良くなったんだって、うん、明婚はやっぱり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 神社とはちょっとまた違う神社にも行くけど文化の一部そう 頼, 頼りたい時になんかほら受験勉強とかさあの 困, ってる時困ってる時に困ってる時にあそうそうたたあと子供よくあるのは子供がこう泣き止まないとか<笑>泣き止まなくても寺にもうそしたらなんかちょっとこうやってやったら落ち着くみたいな感じで戻ってくるのね うん、なんか海外とかに行く時はやっぱ変なものがついてこないようになんかそのあかおふたをもらってなんか財布に入れてから海外に行くとかもよくやってたそうね確かに。台湾のとはいうふうにい言われてるけど実際はとってもロマンチックな話なのね。 ただ日本人が拾ったらあれかもねあのちょっと言葉が通じない。そうそう日本人が拾ったら断られるから安心してじゃら元気は抜かないねちゃんと残してそ確かにううす 次, の次の人に大丈夫きっといいきっといい私みたいに離婚もないからいいよ、ね、離婚もないし喧嘩 も, <笑>もないし衣装料もないし悲しいま た, ま, た<笑>またそう話じゃあねまた